花丸ちゃんに会いにセガのお店に来てください私高槻かな子が担当している「ラブライブサンシャイン」の国木田花丸ちゃんが2代目セガスタッフイメージガールに就任させていただきました今回就任記念として 全国のセガのゲームセンターでクリアファイルやアクリルスタンドパネルがもらえるキャンペーンを開始しますまた花丸ソニックのラインスタンプを7月12日から無料でもらえますソニックと2人ですけどでこうやって出させていただくのがすっごい嬉しくて私も早速使ってます他にもクラブセガ秋葉原新館ではオリジナルメニューが食べられるコラボカフェもオープンしますので皆さんぜひお越しください